ステージの時にも歌ったえっ、ー、とこの街という曲をね歌わせていただきたいと思いますこのこのまちという曲はですねあの上層市で起こった水害被害の時に送られた曲となっておりますこの街ち歌わせていただきます 「歩きたりだけど忙しくして」 ありがとうございます。